はい、おはようごござざいいまますすラスカルでございます本日の動画はですね、えー、柏にございますとも三角さんという、まあね、焼肉屋さんに来ておりますでこちらのお店ねこの柏周辺に何店舗もお店がございまして店舗によって全部コンセプトとかね、まあ、限定メニューが違うような形で営業されているそうで今回訪れたこちらの本店さんの方では山ユッケが いいただけるととうことで本店限定でユッケを提供されているそうなので、まあ、そちらの限定メニューをはじめとしたおすすめのね焼肉を好きなだけ食べていこうと思いますはいということで、えー、ただいまね前菜が到着いたしましたまず1品目がこちらのチョレギサラダに2品目がこちらのキムチの盛り合わせですねすいませんそれではいただきますと したらサラダの方からゆっくりと。 うんで、これねキムチの盛り合わせにミドのちゃんじゃがあるんですよね焼肉屋さんらしいですよねあー、うまっおもう飲みたいぞ<笑>うまっ揚げゆっけですねもう味がついてるんで、もう崩し て, してえはい、うん、<笑>絶対うまいやつ、ね、絶これ<笑>今ね、次の商品届きました 続いてのメニューはですね和牛ユッケでございますああ絶対うまいやつじゃん、これうーわーはい、これ絶対うまいやつですね、これうーわーこれがうまいようまくないわけないよ<笑> 人気なんですけど食べ比べ比ってていうのがあって、はい、続いてねこの焼きのメニューが到着しましたこれねタンの食べ比べらしいんですよねこれめちゃめちゃうまそうだよねこれが厚切りに、まあ、ネギタン塩でこれ特製のタンってことでこれもね食べ比べてみましょう、ね、いいよ 柔らかっ。うん。いやもうねすでに普通のネギタウン塩がめちゃめちゃ柔らかい。<笑><笑>入った理由はこれだったんですよ。あもうこれが。<笑>これが変わらなくていいになっちゃって週に3回、ね。<笑>なるほどなるほど。ちょっと続いてこの特性ね。 柔らかっ臭みが1ミリもないんだけどこのタンめちゃめちゃうまいよでこちらね食べ比べ最後のこの厚切りのやつなんですけどタン先のみを使用しているらしいんですがサシっていうか油っていうかねもうすごいのよこれ絶対柔らかいタンだよね<笑> 今ねちょっと焼いてる間に次のメニューも到着しました厚切りのロースでございますめちゃめちゃね分厚いのよ絶対うまいと思うこれそろそろいいんじゃないでしょうかひっくり返してよろしいでしょうか、はいよいや、はいや我慢してるのっすわこれ あ、うま、んうん、すようま、ん、い<笑>硬さが全然ないんですけどサクサクとした食感がやっぱこれがねうまいこれ酒飲んでたら永遠に飲んじゃいますねこれはうまっ よっゃーすみませんありがとうございますいや、あの、の…うわぁ…フリーになっちゃうんすけど…いや、まじます<笑>もう、このキンキンのグラス最高です<笑>そしたら、ちょっとね、今日飲めないんですけどこちらいただいたんで、ノンアルでいっちゃいましょうじゃあ、すいません、皆さん、乾杯と… 切りのローストいっちゃいましょうこれああいいよっとよっと、はああよい正面をちょっとね 軽く焦ががすようなな感じで中がレアな状態このねサクッとレアとが一番うまいそうですあ<笑>うまいこの表面焦がした方がこのタレのね香ばしい感じが際立つんでうまいわ<笑>今ご飯もいただいたんですけどさっきねあのメニュー見てたらもうめちゃめちゃうまそうだったんですよこれ。 上に、この卵とね半熟卵にこのねネギ、味付きのネギが乗ってるんですけどマジでこれがうまそ う, う, わ絶対うまいやつああ、ね、<笑><笑>ネギのちょっとしょっぱめな感じがうまいっすね ああうん、まちょっとご飯と一緒なんであタレつけてワンワンでうんうん、うん でももやばいものが到着しましまたこれ、ね、焼きしゃぶとおろしロールっちゅうねこれで、ね、さっと軽く焼いてあのすき焼きみたいにね、まあ、卵につけたりとか、まあ、おろしとネギとポン酢を合わせて食べる商品なんですけどこれやばいよね絶対うまいと思う。スイカで またご飯いただいちゃいましたこれ<笑>さっきのねユッケのちゃんじゃがのった卵のご飯ですね な, なんか噛んじゃっためっちゃ噛んじゃったさっきのねあのちゃんじゃのユッケがのった丼のでございます焼きしゃぶーうん、う<笑>う軽く余る程度でいいのかなもったいないしい 切ったらこちらを卵に絡めてうわっうまそう シロールにはこれネギとね、えー、ポン酢に、えー、おろしと薬味が入っておりますあ う, <笑>うまっ<す><笑> 結構ね、この焼きしゃぶ、すきしゃぶ的なのがあるお店って、1枚ね、だい500、600円のところは結構多いと思うんですけど、400円台から食べれるんで、お値段もね、かなり安いと思う。いや、残ったのも一緒にこれ入れちゃおう、卵もったいないんで、生卵もったいないんで、これ、一緒にこれかけちゃって。う うん、これはもうずるいですねこれはうまいですうん<笑>続いてはねこちらのメニューでございます限定メニューにはなるらしいんですが、まあ、店名にもある三角でございますさしもね綺麗に入っててめちゃめちゃうまそうこちらのメニューはねこの九州醤油とこのわさびねこれを合わせて食べていくそうです トンサンの方はねいい感じの薄切りのお肉になっているので火入れは浅めにしております、うん、わさびのせて九州じょうわとうわうまくてうまいなー ね、このちょっと甘みの効いた九州醤油がねお肉に合うわ。 まあですね、握りの盛り合わせをいただきましたこれねちょっと斜めに取るとこれ崩れそうなのであれなんですけどもうね全部うまそうやばい<笑>これまずね手始めに、ね、ホルモンイなイとうん初の握りだって食べたことないんですけど う別、ん、つこの中トロうんうんでも十分脂がすごいうまうんじゃあちょっと最後にみすじの方を。 今ね、ちょっと焼き物終わりまして締めの時間に移りますこちらの友三角さん、まあ、ご飯物 も, もそうなんですけれども麺類とかねいろいろ締めのメニューがございまして今回いただくのがこちらの冷麺ですね麺こんな感じなんですけれどもこれつけ麺風のスタイルになっておりまして普通の冷麺よりも若干ね麺が太めな気がしますこれちょっとねつけ汁が3種類あるみたいなんでこちらにねつけて食べていこうと思います こんな感じですねいただきますめ、えー、め、うまっめちゃめちゃうまいこれこれめちゃめちゃうまいじゃんきっとこれなめた系 うんちょっと梅も食べてみよううん、これ最後でございますうん、うんはあ。大満足でございましたごちそうさまです はい、ということで、えー、ただいまねとも三角さんでいろんなおすすめのメニューを頂 い, いてきましたいやーねどのお肉もうまかったことも三角さんねほんととっても金額はリーズナブルなんですよただ質はもうめちゃくちゃいいのいやねもうぜひこの柏の近い人ねお店に食べに来ていただきたいんですけれどもやっぱね動画ね全国見られてると思うんでなかなかね柏まで来れないって方いっぱいいらっしゃると思うんですよでとも三角さん オンラインショップがあるんですよ。本当にね、あの、僕は今日食べたお肉がもうそのまんまの状態で、冷凍でね、え翌日配送ってことなんで、気になる方今、概要欄にね、この購入ページの方を貼っておきますんで、ぜひオンラインショップの方も覗いてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。